皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日も元気いっぱい始まりました。はい、今日もね。もうすでにね。あのパチンコ打ってる状態がスタートしてますから、今日の収支いくらですか？今日の収支がね。投資がえっと4万円、はい、回収がゼロ で、あの、トータル収支がね5万円ですねすばらしい、うん、まあねもうしっかりね今回ちょだまでプラスになってますからまあ、1月1日ね、まあ、バラダンくんとってプラスでしたからはい、今回もね、まあ、グリーンピースでもザクザクね金を稼いでもうねまあまだまだ1月ですからまあ年間を通してねまあ、グリーンピース30万ぐらいねやられましたからはいそれを、ね、その借りを今回も返しに行くぜそれでは実践スタートー ね、えー、もちろんリセット で, すでね、早速ね、もこうこ差し入れもらいまして、なんとね、あの、平さんということなんですけど、あのわざわざね、横浜から来てくれたということで、はい、私、モンスター大好きなんでありがたくいただきました。で、えー、早々ね 申し訳ないんですけど、あの2点ほど悲しいお知らせがあります1つ目は、オープニング撮ったのが10時ぐらいなんですけど今ね、現在ね時刻がね、13時半なんですよなんでかっていうとね、僕ね、家ね、高田のパパの方なんだけど今日山中線全部止まっちゃってましてあの大崎からね、えー、いきなり高額大崎からね、池袋も全部止まってやがってしょうがないからね、歩いてきたんですよ とということでねで今日はね、ちょっと 10… 10時ぐらいまでしか入れられないんであのー、5時間しかってませんミッションはね、引いてもらったんで、あのき、ー、続きねいつもと同じようにね、打っていきたいと思いますで、あともう一つの部分がかなりあの、重要でで、何が起こったかというとえ2回分動画消えましたあの、色々これね、事情が深くて あのまずあの、俺ね、これあの撮影機材がこの iPhone8 使ってるのね、はい、あの、大手の方とかはね、ード全然違うの使ってると思うんですけど、私はね、iPhone で全部撮影しててで、これね、3 2 g がしか撮れないんですよ、3 2 g でした64しか撮れないんですよ。だから わけじゃなくて、こまめに動画を千切りしてるんだけど、千切りしてるから動画がだいたい三十本ぐらいになってるんだけど、ズボンから何も言わずに走っちゃで三十本以上撮ってるんだけど、それをね。 あの1回スマホからパソコンに移すという作業をするのを、ね、編集したときにそのときになんか何だか分かんないんけど動画の一部がフルサイズな何だかあったらみたいな形で動画の名前が変わっちゃうんですだから何をしてるかっていうとその1回ティープ入れてでえー、買ったんだけど これね、今さっきあの火山ステージに入ってすぐ終わってた回転ステージに戻ったじゃないですかこれ多分広格なんですよで今あの発展する前に赤7中断止まってその時消灯が1回もなかったんですよねで多分消灯が1回もなく発展した場合っていうのは多分実戦情報全長濃厚だと思うんですよ あと壁ピンクにあるんだけど、今何が言いたいのかっていうと、壁ピンクはもう難しすぎるんで、なんかあのマルモを倒せとかジグラを倒せとかあると思うんだけど、あれはあの今まではね低能時のみにしてたんだけど、あの a d 中もありにします。はい。え、ちょっと待って。 ね、上げがマジこれビッグだったらやばいですよしょうがないんだけどねはいんもなしでまず真ん中今なったでしょでプレミアム出てあとバルボンが議論をあ、バルボンを倒そそオば OK とはいこれあのー 今引いてもらったわけじゃないよ、ね。えっと下段以外で全部透明です。やめてね。零点八七パーセントだったんで。えー、ちょっと待って。やばくない？これやばくない？えー、これやばいよ。えー あ〜あよかったあ〜本当によかった外れる可能性があるのが、この目でまあ今回はこれ発掘したんで、これチェリジョなんだけどあぶねえ〜<笑>いや、びっくりなんでだよ〜マジなんで出会えそうなのに〜<音楽>あ〜キュッキューあ、ここで〜 ももうう中断だったらもう灼熱やねあーでもあるんじゃないえーまた外したんだけどもしかもこの2に入力感が終わるっていうね<笑>まあ大体ねレギュラー怖いリプレイで終わるんでリプレイで終わらなかった場合 は, 今はもう超ガメラですね今まで30ゲーム以降でリプレイ引いて終わんなかったことないです うん、この場合は一応赤慣れになった方がいいです。うん、この時点でバトルオア高額ね。うん、この時点で高額ですね。あー 証明しったらだかいま電話切りちゃダメなんだってもうなでプらも困惑中だよもううわっ これね、あの実践情報全長確定ねこれはおそらく1万役プラスバトル名当たってますね<音声>当たってない間に2022と2023の終支表完成しちゃったよ見えるかなこれ今週1から7までで えももう6回も来てんだよ、まあ、もう今週行き過ぎだわ鬼嫁からもね依存症だろみたいなこと言われてるんだけどあのそもそも依存症ではなくてまあ、まず仕事だし、まあ、そもそも依存症の定義として依存するものがあってそれに対していや危ない上中上中これ高中なんで氷柱だ メなポーズの状態になる で, で、広告はね2種類あると思われててアラジンと同じように合格 A と合格 B で僕の B のは、ね、合格 A の方は合格の下がバンバン出るで B の方はあんまり出ないで合は A と B におそらく全体的に差はないんだけどおそらくこの2パターンがサーの開発者ならあるんじゃないかっあの開発者たら多分やるだろうと、ね ジクラ出てきたんだけど<笑>これね、基本的にねリーチ目の時しかジクラ出ないからこの灼熱ですねで、ジクラは 4km 以上ですじゃあ、最後 プラ見てる場合じゃないわまあ、ね、グリーンピースはねいろいろ、ね、いいところあるんだけど、1つがね、ねやっぱ、ね、スロット打ちながらアマプラが見れることなんだよね。もう、ワイプレがねねね高速すぎてやっったくなっちゃうよこ、ねえーえーえー、これさこれさ ジグラとマイラスで始まった場合は即バトルに発展するか即が濃厚で即バトルの場合は 90% くらいの勝率があるえ今ジグラのスタートしてたよねだよね110とか先ったのだもんねえっ、ー、いったよねよしああいった出会える かマイラススタートの場合は小学校は 90% の速バトル。一<音声>回しかがなかったわ。一回しか来なかったらそれは無理ですよ。現在204分の1で3と4の間。えっとギャオス確率はあ 5.5 分の1か。あんま考えらいだよねこれ。 俺が辞める時の言い訳にしかならないから。まとりあえず回してみて。おお、今日めっちゃ来るじゃん。どうしたの。あっ、でも、当たらなくて意味ないんだよ。よーし。あっ 500枚ぐらいま 集団の手を打つが来た場合は当たる可能性は低い。 いやーこちょことわかんないんだけど。 あのパイパイダブルパイパイ狙っていいですかよし<笑>気持ちいい<笑><笑>気持ちいいこれやばいわあっございます<笑>えちょうどいいところでちょっと今のタイミングでショッさんからあのー、もらいましたありがとうございますこれはあれなんで揃ろんだっけこれ<笑> でこれ、多分揃ってるから、びっくなんだけど、うわー、すみません、写真失礼します。 海外はえ系、ーはい、でいさてまあ多分ねーおそらく上なんですけどまあにかたってねー あと打てる時間がね、90分ぐらいしかないんだよねー前にそうなんだけど、この設定が疑わしい時点 て, きて誰か様の予定が入ってんだよね多いんだけどなーおぉおぉおぉおぉおぉおぉ 中でいやこれはあるわ。 そうなんだ よ, ね、でよっしゃ私ねアプローチ持ってるんですけど家でねちゃんと充電してきたはずなのにわかるかなもう充電切れてんだよね マジでポ突っコンすぎるんだけど、保健室してのさ、こいつを忘れちゃってんじゃないの。うん、はい、ということで、設定判別、通常時2028回で、ボーナスが8位の12。 でガッサが169八尾洲カプセスが 5.36 分の1、球団からの当たりが4回かな、あとは、小っちゃいが出てるんで、2回で、設定1の割合がまあ非常に低いと、フリーズが1回で、でまあ広角の上がり具合もまあ非常に良好ということで、4、5、6はちょっと見極められなかったんだけど、2000回転しか回せなかったから、まあ多分4か6はあるんじゃないかなっていう。 参考です今日ね、翔子さんめっちゃ来てくれましてめちゃめちゃドリンクね、いつもね翔子さんからもらうたびにドリンクもう開けてるんだけど開けきれなくてはいもう、ただで飲むドリンクはもう最…振れるんですよ、あなたの撮影でごめんね、自撮り棒なくちゃってはい、ということで、お疲れ様でしたお疲れ様でしたと今日ね、もう二2三時ですよ 回収が3万9000円ということで2万6000円のプラスでした<笑>すごいですよ1月から全く負けてないですもんね負けなしそうですよ去年負けた分しっかりとグリーンピースから返、ね、してもらってますねつもそろ入れるみたいな、ね、話もここだけの話ね出てるんでこれから期待できますよ、うん、やっぱねお金持ってるんですねやっぱねあそこはね まあ、この上司で頑張っていいいきたいと思います、はい、でねあのショート動画もねあの2日に1回出てますからはいなんとですねこの4ヶ月間ぐらいでなんと300万再生されまして<笑> 300万回も YouTube のショート動画誰が見てんの<笑><笑>、はい、今後もね是非ねグリーンピースとともにね、はい、カメラの本気が成長していければというふうに思いますそれではまた<笑>次回バイバイ